プレックストークプロデューサーを使ったマルチメディアデイジーの制作その3プレックストークプロデューサーはシナノ検視者の製品ですこのビデオはデジタルナレッジ未来の教育基金奨励助成を利用し作成をいたしました感謝申し上げますそれではプレックストークプロデューサーを起動いたしますこれが起動画面です 新規プロジェクトを作成いたします。今回も夏目漱石の「我が輩は猫である」これを作成します。プロジェクト名を入力しています。新規プロジェクトを作成いたします。次にテキストデータをインポートしますが、 事前に準備してあるテキストデータこれがそうですが今回は半角スペースを入れてあります句読点や半角スペースを p l e x t a l k プロデューサーが自動的に検出してここでフレーズを切り分けてくれますそれではテキストデータをインポートしてみます 現在インポートしています<音声>インポートを完了しましたご覧のように句読点や半角スペースでフレーズが切り分けられているのが分かると思います次にルビフリをいたします 全文に振ってみます間違って振られている場所にはこのように手動で修正をしておいてください最後にビルドブックを実行いたします今回は横書きではなく縦書きで出力をしてみます。 縦書きに切り替えて、えー、EPUB3 のメディアオーバーレイズで出力をいたします。これで縦書きで出力ができます。ではビルドブックをしていきます。ビルドブックが完了しますと えー、同梱されている、えー、再生ソフトが自動的に立ち上がりますので、えー、合成音声で、えー、読ませてみます、えー、今、えー、再生ソフトが起動していますそれでは合成音声で読ませてみます我が輩は猫である松目漱石我が輩は猫である 名前はまだないどこで生まれたかとんと見当がつかぬ何でも薄暗いじめじめしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶正しく読み上げています以上です